皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、柚木きゆかりでお届けしています。2022年2月11日、第10回アストルティアクイーン総選挙の最終日になりました。私にできることはすべてやりました。あとは結果を待つだけです。我々のメレアーテ様の姿が見えてしまいました。 残念です。ということは、優勝者は、そういうパターンでしたか。なるほどですね。メレアーデ様は2位でした。惜しかったですね。訂正です。全然惜しくありませんでした。ウェブニーさんが強すぎました。また来年頑張りましょう。